皆さんあーちゃんですこうやって話すのは本当にお久しぶりですよね私が香港で1年3ヶ月ぐらい住んでいるのは皆さん分かってますかまあ日本語を話せる韓国人で香港で職業生活をしていますこれで自己紹介は終わり続いて今日はですね私が香港で職業生活をしながらしんどかったところをゴッつー ゴツじゃなないいいいつつ話したいと思いますすすってないででよよね5つですよねごめんなさい<笑>もちろん次の動画で香港のいいところも紹介するので誤解しないでくださいねその1はびっくりするぐらいすごい人口です平日や週末問わずどこにいても人が多いです特に 都心って言いますかセントラルとか鎮山地とかに行くと普通に歩くんですよね普通に歩いても、まあ、みんなここを触れちゃうっていうか触れ違うっていうかそんな感じで歩いちゃいますピックタイムの時はまあ歩けないくらい人が集まるところもありますよね日本でいうと毎日がお祭りのように人が集まるっていう感じですかねそれで まあ絶対に走れません。2つ目はですね。まあ、見ているだけで本当に息苦しいくらい狭い部屋の大きさです。まあ、その香港の家のちっちゃさだったり、あの家賃の高さだったりすることはまあ、ニュースとか新聞とかでいっぱい聞くと思うんですけど、まあ私が今住んでるお部屋は？ 1万2000香港ドルくらいで、ま、部屋が2つあってキッチンがあってあのリビングがあるそしておトイレがある2人で住むには結構いい条件で住んでいるんですけどチンサーチとかセントラルとかでこんな。 ちょっとだけ大きいお部屋をこのお家賃でお住むことは絶対に無理だと思います、まあ、探せないしこんないい条件のお部屋自体がもともとないのでまあ、何十年前だとしたら香港の生活状況がこここまままでで悪かったたわけではないとお聞きしました、まあこうなっちゃった理由としては中国のお金持ちたちがまあ香港に来てその土地とかお家とかをたくさん買ってしまい実際にここに住んでいる香港 ロカル方の住むところがなくなったっていうことが一番大きいんですけど実際にあの自分が稼いでいるのに家賃が払えなくてマックとかあの地下鉄とかそんなところで住みになる方もたくさんいるとお聞きしました。香港政府ではこんななような 状態を解決するために、まあ住宅を補給しているってお聞きしましたんですけど、それもあの抽選で当たるまでは本当に。まあ我慢するしかない状態ですよね。そして、第3番目は韓国人だったらみんな感じる冬の寒さです。まあ、正直に言うと外にいる時はあんまり寒くないんですけど、むしろ家に入った時に。 あのボイラーがなくてすっごく寒く感じますねはっきり言ってあの韓国だったら家に入ると温度があるので、まあ、服を抜いていてもあんまり寒さを感じることは絶対にないんですけど香港は元から暖かい国だから暖房の必要性をあまり感じていなかったのかなって思いますでもどんなに暖かい国でも家に入って あのジャケット着て生活するのは本当に面倒くさいなので、まあ、ホンドルがあっったたらいいいのにねっていう感じはしましまそして4つ目は未だに窓に挟み込むエアコンを使う家がたくさんあるっていうことです。 韓国だったら騒音が少ないスタンド型のエアコンを使うことが非常に多いんですけど多分香港だったら家がちっちゃい方なのでまだまだあのこのように窓に挟み込むよううなエアコンを使うこととが多いと思い思まます、まあ全部いいんですけどこの一番悪い点がありましてめちゃくちゃ騒音がひどいんです。 まあ、夜にエアコンちょっとつけて寝ようかなって思っても、まあ、うるさくて寝れないぐらいですね、では本当に暑さに弱い私にとしては大きな問題でした。 そして5つ目は地下鉄ととか、まあ、いろんなところのエレベータータが本当にいいっていうこことですこれは私にとって悪い点じゃなくて多分お年寄りとかお子供さんたちにとっても危ないんじゃないかなって思ってもちろん全ての地下鉄の駅にお年寄りとかが使うことができるあのエレベーターがあるんですけどでもエスカレーターも使えるように。 あの速度を少し下げればどうかなって思います以上こうやって香港に住みながらちょっとだけ不便だったところを5つ話してみましたでも香港っていう国は魅力的なところもたくさんある本当に素晴らしいお国ですよね次の動画では香港の素晴らしいところを5つ話したいと思いますもしかしてあっちゃんの動画が良かったらいいねと購読お願いします では私たち、次の動画で見てねーバイバーイありがとうございました